日常演武の食豚日記にようこそさて本日の演目はこちらそれでは演武開演アントのスーパーカズレーザー 4L サイズを食べたいと思いますまあ L サイズのピザって久しぶりに食べますねクーポンがあったので頼んでましたちょっと食べきれるかなという不安はあるのですがまあ食べ物を粗末にしたくはないのでいろいろ食べていきたいと思います うんどの ん, ん, んかちょっと四角に入ってしまっていますがこのように4種類の味が入っていますあと耳の部分にソーセージが入っている生地もあるようですねでは、まあ、どれがどれなのかわからないのですが、まあ、お肉だったり野菜だったりするので食べていきたいと思いますいただきますチャンネル登録よろししくお願いしますそういえば 私のピザは初体験だったわよね。どうおいしいええ。ピザハットとはまた違った味わいがありますね。このプルコギはピザハットのものに比べるとお肉の脂がしつこくないですし、あでもちょっとするかな。チーズはピザハットのものより濃厚。で、耳にウインナーやチーズが入ってるっていうのも変わり種でおいしいですね。ただ、 なんかトマトの酸味が効いけど他に特徴がないのもあるし、なんだな、よくわからないものもあるので、先にレギュラー商品食べた方が良かったかなと思っている部分もちょっとあります。ただ、シンプルにボリュームがあって美味しいので、チーズが好きなのであれば、うん、先に言っちゃったか。だけど一番美味しいのはやっぱり、あれかな。 ごちそうさまでしたまずピザ生地なんですけど割とふっくらとした食感で端の方にウインナーが入ってるのはもちろんパキッとした食感がしっかり口の中で弾けてくれたのですが何もないように見えた方にも実は中にチーズが入っていて噛んだ瞬間にまろやかなかつ濃厚のチーズのうまみが広がってきましたで今の味なんですけどうんと シンプルなトマトの酸味が効いたもの、まあ、甘辛い、まあ、焼肉あるいはプルコギが乗っているものあとなんだろう4種類なのでもう1つ何かあると思うんですが1つ分からないよく分からないですあとちょっと調べて字幕で出しますねあとおそらくホワイトソースが乗っているものの4つがありましたうん甘いプルコギのものはピザハットのピザと比べると いいいやいやあっさりしているものそれでも結構肉の脂がきついので好みは分かれそうですねトマトの酸味が効いたものは結構さっぱりとした酸味さっぱりしているのであっさりといただくことができましたでもう一つの方もなんだ な, な, なんていうかうまくいけないけどうんだ評論できないそうあらかじめ調べておかないと本当不手際ですねこういうのはで最後になったホワイトソースがのっているものはチーズがかなり濃厚で それでは別にホワイトソースの丸るかさもうまく合わさっていてまるでピザなんですけど上にグラタンが乗っているような味があっておいしかったです自分の中ではホワイトソースのピザが今回一番おいしかったので代表として5点とさせていただきますねそれでは「身近世のガラスを破る」や「世の鳥たち」